感じではいはいはいどうも龍一郎兄さん料理でーすということでですね、えー、今回はですねもう僕もちょっとね一品目ちょっと別のやったんですけども一品目がねちょっとうますぎてワインギョブギョブ飲んでしまってねかなりいい感じになってるんですけどもでまだ2本目なんですけどね2本目にさらに私の幸福感を加速させたいと思います 今回はですねあ、な、わかりました思考の茄子ですね思考の茄子をやっていきますリュのバズレシピじゃあね、まずやっていきますあの、今回思考の茄子焼きびたしってやつですねもう本当にシンプルなやつですシンプルなんだけど俺の茄子がめっちゃうまいぞ おりますそしてそんな自分がですね本当に至高のヤスの泣き浸し泣き浸 し, 焼き浸しを食べるのに本当に必要な工程をちょっとやっていたきたいなすの泣き浸しって<笑><笑>なんでかあっそうヤスなすスのヤスのってなれるなよすの焼き浸しってやっぱりですね僕的にはですねどういうタイミングで食べたらいいかっていったらやっぱりねちょっと盛り上がってきたと。 もり洗ってたときに、ナスの焼きをいたしあの勘のときにジュワって言うので日本酒飲むとそういうのがね、僕は非常にいいと思うんですねその、いい感じのところまで自分は持ってきたいんですよ、やっぱりねということで、そのためにちょっと僕の肺がね、乾きましたんでここで僕の仕込みをやっていきますこれでチューハイレモンチューハイこれね、天然ススパークリングのレモンねこれレモン入ってる いただきますあーこれようー上がるぜ<タッ>じゃあねもう材料はねもうシンプル茄子、えー、が3本大体ね 230g か 240g ぐらいのそして生姜うがが 5g これだけ茄子はねもうヘタでこうするとここむけるんではいむいちゃってくださいこれね これも同様に、えー、ま, まず先生姜からやろうかはいしょ、ね、なんですけども、えー、生姜うがねこうやってスライスしてあげてくださいねスライスしてあげたらここで細切りにしてあげるおろし生姜でやる方もいらっしゃるんですけども僕は千切り生姜の方が好きなぜかというとね千切り生姜の香りが出るから皮はつけたまんまです皮の周りが一番香りが出る茄子はこれ、ね、半分に切りますこれねすべてね半分に切っちゃいましょう そしたらえー、こうこうね横に線を引くんですね こ, うこんな感じこれでね味がしみるんですよさらに、えー、格子状にやっていきますこんな感じですよはいこれをすべてのナスにやっていく こんな感じじゃあ全部ね、はい、いい感じに切れましたよそしたらねもうねフライパン用意しますフライパンもこれ意外とね重要なんですあの今回はえなす3本でありますので茄子3本ぴったりと収まるぜひ並べましょうか全部いけるかいけるかいけるのかいッケー。けうん、まあ、ギリいけるこんなこんななんでかちょっと狭い方がね茄子が浸かるんですよねでまずですねこの生姜入れちゃいますここにサラダ油 大さじね、えー、2ぐらい入れちゃいますはい茄子と油は相性がいいのでえー、最初に炒めつけるで、まず中火でえー、この生姜の代わりを油に移していきますそして生姜をねこれちょっとつまみながらこれでジンジャーエールになりますからああジンジャーエールうめえなこれ、えー、ちょっとね油で シュワーっとさせますで、すかさずこの生姜の香りを逃さないもうね生姜シュワッといったらねもう茄子入れちゃっていいですからはい敷き詰めるように入れていくこれね全体的に、えー、この皮の面が当たるようにそしてね火ちょっとやめて弱中火ぐらいにして炒めていきますこれねなすをね油で炒めると何がいいかってねなすの色がねきれいに出るんですよ数分ぐらいですかね3分ぐらいに炒めましょうか こう、裏裏、裏返すとほらどうですか結構いい紫色になってくるんですよほらほらそんな感じなです、ねはい、そしてですね、えー、この状態で、まあ、ちょっとね、えー、と炒めます弱中火で23分ぐらい、えー、これぐらい炒まりましたら、えー、ここで、えー、と割り下出汁になるものを入れていきますねまずねお水、えー、お水ね、160cc、はい 結構か、ね、るぐらいですちょっとね、火強めます中火ぐらいはいそして、えー、酒大さじ1これね山城の白だしね大さじ1お精油が大さじ1ここはすごく重要です今回は本みりん使うんですけども本みりんの優しい甘みを入れていきますこれね砂糖入れないんですよ今回の煮びたしって大体の皆さん砂糖入れるんですけども砂糖入れずにみりんだけで味付けます だからね、ね酒の比率が非常に高い煮浸しなんです、ね、これ全部入れたら一回沸かしましょう見えますかねこのナスのこの鮮やかな紫色これ一回油で炒めていらうんですねで沸いてきたらちょっと強めの中火で、えー、蓋をせずにアルコールを飛ばしつつ10分間煮込みますそれでね非常に煮汁がいい感じになります すみません、さっき10分って言ったんですけども今ね6分ぐらいあったら結構ねいい感じで煮詰まりましたんで少しね水出しますちょっとね水分ねとと飛びすぎましたねはい、これぐらいあの、ね、大体ね皆さん煮詰めすぎると終わりだって思う方いらっしゃると思うんですけどこの状態で水が飛んだだけなので水を入れれば復活しますからうんでまあ少し濃いだし汁だなと思うぐらいの、えー、濃度にしますはい、大体ね 水の飛び方これぐらいですねちょっとねさっき火が強かったですねだから中火え弱めの中火でやってくださいさっきのそれでだいたい67分えこの状態で蓋して5分蒸らしますそうするとですねどんどんどんどんなスが味を吸い上げますからあこちらになりますまだねもう 熱々なん、ね、ででねもしあのもっと熱々なのが良ければここで、えー、とまた沸かしてください僕の場合はね、これでもう盛っちゃいますもうね茄子がねトロントロになってるんですよこれ分かりますかはいこんな感じで、はいえー、最後にコッのせましてでここに最後汁をねもう回しかけちゃうこネギですね かつおの風味がもっと欲しい方はかつおしかけてもいいんですけども僕はね今日はねいいです白だしでかつおの風味かなりついてるんだよねこれは最高の仕上がりですよ皆さんこちらで「至高のなすの満だし」完成でございますはいではできたら い, い, い, い, いただきますいただきます トロントロンなナスもうね、箸で崩れるぞ、これガブリといただきますありがとうナスめちゃめちゃうまいです、これもうね、ナスがトロンとロンしかもね、油吸ってね、すごくねしょ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 これはね、あのうまさの中に日本酒っぽさがあって非常においしいこれですいませんね皆さんはっ幸せを感じておりますめちゃめちゃうまい出すだけでこんなうまいことありますかねしょうがの香りも聞いてて 非常に食べやすいたまらんかたまらんばい僕にしては木を照らってないなかなか普通の作り方あの調味料だけ砂糖入れないっていうのがあるんですけどもすっごい自然な甘さがして非常に美味しいで酒のむまにがキュッとなってこのね耳出しもうぜひ食ってくださいこれ絶対損させますよマジでうまい酒飲まない人でもこれだけでご飯がいけるそれぐらいのうまさ持ってますんでぜひこちら試してみてください そ う, うです。皆さん、今日のリュ粒子のバズらせチャンネルどうでしたでしょうか？明日からもういや、今日から今日からもうやってみたいものをばーりやったと思います。皆さんもねやってもらって、やっぱどしどしこの応募していただきたい感想をね。なのでよろしくお願いします。